あの千葉のよさこいは本当にあの北は北海道からあの名古屋のど祭りそして南の方までずっと各地で活躍をされているとえ伺っておりました実際に目の当たりをしまして本当にこの千葉のよさこいの盛り上がり力強さパワフルさそれを肌で感じさせていただきました私たちはあの高知とか東京拠点に活動しておりますがあのまたそのよさこいとつながりが日本中を元気にして、えー、そのつながりが手をつないでまたこれから盛り上がっていくことを願って、えー、今日も踊らせていただきたいと思います 先輩、おはよございます。どうぞご支援よろしくお願いいたします。えー、それでは参ります。ナダユム。 You <laughs> <笑>東京・原宿ともにさん、土曜日もありました、天狗・白土屋新でした、ありがとうございました。